寝台布の酒場きました全員同じところからだねこの大きな建物から回す心音が近い降りるのが早すぎた助かった のやめたかな。あのチェスとあさってる仲間と発電機回そう何が出たのチェイスこっち通るあれなんか落ちてる紫の鍵もしかしてジェインさんがくれたの気づかなかったありがとう。 そこの発電機つける目覚めてから救助に行こう。 てくれたね道中に宝箱がジェインさんが箱パーク持ってるかもだから置いとこうかな心音近くなった目の前にいたー。 ごめん逃げるところがここしかないなんでこの飛び方巻き込んじゃったごめんよーそこまで運ばれちゃったか まままずいまずいいずいあれ諦めちゃったんだけどやっちゃったダメでした ジェーンさんありがとうジ療ありがとうあと3人で1台だからハッチ出てるよねあと1台チェイスしてる場所にあるかな スペースしてくれてる間につけちゃおうあとはゲートを開けるだけだノーワンはまずいなーキャンプしてるだろうからノーワン見つけなきゃこれで両方のゲートが開いたね 近くにフレディいる怖いなぁんもう一人の仲間が追われてるジェーンさん逃げよう あるメグ、見えてたらこっちに来て。絆は持ってなさそう。あ、ごめんごめんジェインさん治療いるね。いた。ごめんミスった。治療の続きはドワイト。ごめん自分でお願いします。見えてないかなメグこっちだよ。 じゃあ行くよ